オーケーですさあやってまいりました久々のホーチミン最終不動産情報待ってたでしょうお待たせしすぎたかもしれません今日も素敵な物件紹介したいと思います本日紹介していただくのはエナセトス杉尾さん今日もよろしくお願いしますお願いしますさあ今回はどこでしょうかはい THELIVER2TM、はい、をご紹介させていただきます 2022年の中頃にできた物件でして、はいえー、まだまだ未入場のお部屋があるものである物件ですね。はい。いや、もう最新の真の真の真の真の真の真の物件、これ紹介できますから。はい、はい、このあたりってどんな感じのエリアなんでしょう、えー、あちらに見えますのがリンタンクですね。はいはい、リンタンクの3万パーー？ だったりサイゴンパールビーホームセントラルパークが今見えてますけれどもそうですねあちらから、えー、とここの川ですねサイゴン川を渡ってこ、はい、の橋が 2TM 橋1を渡って、はい、今こっちここに到着しているとなるほど、はい、こっちにもサラとかね、はい、コンドミニアムもありますし、はい、まあ奥まで行くとあの e マートっていう、はい、結構大きめのスーパーもできましたもんねそうですね最近できました、はい、だからこれからも発展するようなエリアですね、はい、そしてて今日はですね、はい、こちらの動画を見いいただいただ方 特典もご用意しておりますめっちゃ嬉しい、はい、見てね最後まで絶対見てね料料無料とかそういうのですよねそういうのですかと思いきや、はい、今日は違いますマジかよ、はい、物体がありますから物体が<笑>物体何<笑><笑>だろう物体って難しいっすね<笑>ある商品をはい、はいはい、皆さんにプレゼント、はいはい、最後まで絶対見てください で, ではではってみましょう、はい、レッツゴー おーめちゃくちゃ新築入ってすぐがもうめっちゃ広いもん収納めちゃめちゃ広い 靴箱もめっちゃありますわここ横幅もすごいですねねはいでここも収納あってこの上もですもんね、はい、全部これ広っこれ嬉しいわですもう出たこちらキッチンはい日立さんの冷蔵庫にでここ4口の IH コンロですおしゃれすぎてどこが焼き場所か一瞬分かんない<笑> あのー、でもちゃんと買い手はありますコンロっぽくないコンロっぽいそうなんですよんかフラットにすごい、はい、ペローンってしてる感じが<笑>なんか電子レンジもあります、はい、で下もこういう収納もねありますしこれましてライトありました、ね、今までなかったですねキッチンにはなかったかもしれないキッチンの手元を映してくれるライトありましたはいこのカウンターのここにあるっていうのはなかったかもしれないですね今まで いやマジこれはすごいだってもうね手元が暗くて、はい、手切っちゃうみたいなことあるもん<笑> よ, くよくあるのよあるある お母さんあるあるでしょこれ見てる方だお母さんあるあるですけどこ れ, れ, れ, <笑> れ, <笑> れ, れマジでちゃんと照らしてくれてねお父さんがそっちで見ててもいつも綺麗だよ<笑>みたいな感じになるってことですもんねシ<笑>ンクも洗い場もこう2つ分けられてることでねこっちに付け洗いをしてすることもできると、はい、いいっすねでこちら何でしょう 洗濯機置き場が広いですね奥行きもあってそうですね少しスペースが設けられてます、はい、ここは物干し台とかですね、はい、置いていただければここで洗濯物干すこともできると思います確かに洗濯機と乾燥機ですね、はい、両方ついてる、はい、だからもう干さなくてもいいという、はい、そしてこちらリビングの方です鏡がでっけえめちゃめちゃでかい本当ですねねで いや、四人以上いけるぞ、これ。これ杉本さん<笑>並並。並んでおきましょう、これは。これは並んどかないとダメだ。一人でしょう。二、はい、人。はい。で十三人目そうです。はい、三人目入りました。四、はいはい、人目入ります。はい、五、はい、人目。六人目いきます。六人並べますね。六人いけます。もう入ってるもん、ほら、六人いけてます。な<笑>んのため六<笑>人暮らしもできるよっていう。 そうやってこうみんなでね並んでさい、ね、コーディネートしたいじゃないですか、えー、だから6色違う服着てもあすごいいいね今日は今日いい写真撮影できるねみたいな、はい、どうにか7とかにできないかなこれで多分7にな、ね、ですねはい、はい、1234567いけた全然いけますね全然いける余裕レインボー レインボーボーイズレインボーボーイズですわれわれ気づきましたはい、しんちゃんなんでしょうしんちゃん気づいたちょっと高くないですか天井高いですね高いいやこれどんぐらいあるんですかここ3メートルありますうわ見てるお客さんには僕と同じぐらいに映ってるかもしれないですそうですね、はい、<笑>ずっと中川さんにはちょっと小さいかもしれないですけど<笑>ちょっとね同じぐらいかなり広いこれ高い でで照明がね埋め込まれてるんですよ、えー、だからより高く感じるこう空間があるってすごいねラグジュアリー感感じますもんね、えーはい、これエアコンでしょエアコンですこれエアコンも埋め込みなんよこれがいいんですよね、えー、だからもう本当にいろんな視覚的なこの無駄がない感じを演出されてますこちらの部屋でこのどっち向きですかこれこれ北向きを 北を向向いてますね北向きこれベトナムに住んでないと分からないと思うんですけど南向きに窓があると結構火が強いじゃないですかそうです、ね、北向きにあることによってでさらにこのタワーのねこの外に見えてるんですけどタワーがあることによって日があんんままり入らなない状態になってますもんね、はい、それが部屋を暖かくしない暑くしない エアコン代節約私毎月エアコン代4人家族で180万の9000円近く払っておりますこれは結構高いこれ高いですよねそうですね電気代は結構高くなりがちです、ね、そうそれをね極力この部屋を抑えられると思いますこの部屋かなり涼しいと思います、ね、ですよねいや僕も入ってあマジでなんかすごい涼しい感じがしましたもん入ってすぐにそうは測っておきましょう、はい、もう測るしかない すいませんさ、し、せーの、待って、壁結構柔らかいですね<笑>。<笑>そんなことないか。<笑>ソファーの柔らかさがすご い, い, いですねそ。そう、ソファーがあの思ってる以上にあ<笑><笑>の後ろが柔らかくて<笑>、そうふ わ, ふ わ, ですそう ふ, わふわ。下はねそんな沈み込まないんですけど、はい、ここのクッションがふわふわっすね。そうですね。座ってるところもなんか。 長そう幅くあでもそうねだって足が足がほら<笑>とっちゃんぼんやみたいになってるんで僕ははいあれあの後ろまで行くともう僕はこういう状態になりますんでまあでもね日本人みんなこうなりますからね、えー、はい、い。もうみんなこんなもんですから<笑>みんなこんなもんだからはい<笑>、はい、このカーペット は, はすごい柔らかい柔らかいすごい肌触りがいいっすねそしてベランダ 出ると、はい、プールがルーです、はい、プールが見えるというちょっとまだ工事してるんですねええそうですねできたばかりですのでまあ出来上がった後、はい、しばらく工事するというのがベトナム式のです、ねそうですね、マンションですから杉本さん、はい、これ服装ガラスです2枚になってる<笑>ということはもうなんか工事音とかもう聞こえない。はいはい、だって今も 全然外の音聞こえないですもんね、えー、シャドー側じゃないから全然入ってこないですかなり静かはいじゃあこちらの部屋は何でしょうかはいサブのベッドルームですサブのベッドルームこちらもね照明は埋め込みタイプで、はい、であでもベッドは置いてないですねここ置いてないですええ まだあえて置いていないいな状態ですねあ、まあ、いろんな形で使用して大丈夫ですよというそうですね、はい、それってベッドを入れる場合ってオーナーさんと相談みたいなことですそうですねそれをつけてくださるオーナーさんもいますし、はいまあ、ちょっと自分でお買い求めくださいみたいな、ね、収納も広いっすね、はい、広い2つあってのだってここはねアクセサリー置ける場所なんでね、はい、こういうおしゃれなところも いいですねいいですわこれはライトもついてますついてますねは い, はい、うん、次にサブのバスルームですおおあこういう形なんだなんかちゃんと分けられてる感じがして僕はすごいいいと思いますなかトイレしててでここに誰かが体洗ってても気になんない<笑> 絶対なるよ<笑><笑>じゃあ杉本さん行って、うん、杉本さんじゃあ僕トイレしてますチャワー入ってますはいこれジャバジャバやってますね全然気にならない<笑>気になるよ全然<笑>すっごい僕から見てますけど。<笑><笑>でもこの分けられてる感がねすごいなんかいいなと思いました僕ははい、はい、これ出た、はい、ほら 杉本さんが大好きなやつ、えー、これなんでしたっけこれ？これは海の宝箱を取るための<笑>正解<笑>正解じゃないねえ。シャンプーとかを置くそういうための暖房。暖<笑>房ね、はい。これがあるだけでね、やっぱぬるぬるしたりとかしないですもんね。えー、下に置かなくて済むってい う, う、はい。はい、こちらがマスターベッドルームおお、ベッドドカンとありますね。はい。これはキングでしょう。 これはキングです幅 180cm です幅ででねこれはでかいもんそしてそこの兄弟があるこれはね僕いつも妻に言われてます今兄弟がないから兄弟が欲しい兄弟が欲しいってあもう一人子供が欲しいのかなと思ってたらこっちだったい<笑><笑>こっちだったよ、えー、ここもだから服装をラスすか、えー、ちゃんとね、えー、めっちゃ静かほらすごいですねはい 僕が吉本の劇場で滑った時ぐらいの音でしたよ<笑>もうこんなんだもんねい や, いやそうなると俺もおるこ<笑> こ, こ広いですねやっぱマスターベッドは八畳十畳ぐらいだいぶ広いと思イメージありますね収納の方まで含めてしまうと八畳ぐらいあるかもしれないですね、うん、でここも収納もね、はい、L 字にありますねまたライトもちゃんとついてますし奥行きがね、はい、ここまで無駄なく 洋服を置くことできますしこちらがこちらが主寝室の中にあるマスターバスルームですねはいさっきのサブよりは明らかに広さがありますね、はいはい、そうですね洗面台の幅がかなり広く取られてます、はい、そうですねシャワーはやっぱ測っておきますか杉本さんそうですね測っときましょうちょっと久しぶり久しぶりですねなこの測るのいきますわはいせーの 煮<笑>詰められて<笑><笑>服装クラスこれねせーのいやこれね何がいいってやっぱこの二タイプ二タイプがあるっていうのがねいいんですよ洗いながらう使うやつとで上から浴びるやつ狩野英孝さんみたいにね、えー、こうやってやりたい 人用ですもんねこれはそこに言ってない家賃を当てたら<笑>タダで借りれるのコーナーはいやってまいりました、はい、家賃を当てたら、はい、僕がタダで借りれるという、はい、もう素敵な企画、はい、いや まあ、開発途中の場所と、えーはい、で2022年中頃に建てられてて、はい、2ベッドルーム総、はい、面積どれぐらいですか82平 米, 82平米、はい、プール付きジム付きでめっちゃおしゃれな家、はいえー、家具付き。 ちなみにですね、はい、あのジムはあのビンタンクにあるシティガーデンと同じような感じでベッド費用が必要になりますあっへえ、はい、別料金が買ってくるそうですかもし使われたい方はベッド料金が必ななるほどうわも う, もう分かんなくなってます相場が僕マジでいきます2000ドルいやー微妙かないやちょもうちょい ちなみに最近の家賃事情でいうと昔からに比べると上がってますよね、はい、あそうですねコロナ期間中に比べると随分と上がってますねここだけそうですねそうですね全体は上がってますそもそもの家賃相場がもう全部が底上げされてるわけよ今2300 <笑>どんどん上がってきますね<笑> 2250ドルこれマジできた頼むケー。Okay? はい2250ドル OK です さんはいお願いします正解はマンション管理費込みで1800ドルですうわーいや引<笑>っ掛 け, けてるな<笑>かなる。引っ掛けてないのよ1800安いっすね安いめっちゃ安いと思いますそして水本さん、はいはい、今回は特別に、A、視聴者様に特、は、典、い、がございますおいフレッシュはいえー、弊社経由でですね、はい、住宅を決められた方でかつこちらの動画を見たよと お知らせいただいたただ方に先、はい、着5名様ではい、はい、こちらですね こ, これ、はい、浄水シャワーこれめっちゃ嬉しいっすよこちらをプレゼントいたします、うん、これマジで嬉しいやっぱベトナムの水って結構紙とか洗ってるとゴワゴワになっちゃったりするじゃないですか、はいえー、でもこれ使うことでこのマイクロナノ バ, バブルすごいね水当たりが柔らかいし もう優しい髪にね、ええ、きっとなれる、はい、僕も使ってみましたけど、ええ、ミストの方で流したんですよもう肌がもう汚れがすごい落ちてる感じがするああ、はい、そうなんですね中に入っているフィルターはですね9ヶ月で交換約9ヶ月で交換とのことですこちらはフィルターでこの塩素を除去してくれると、はいものになっておりますちょこれ使うとお肌が プルプ ル, プルプルになるというね、はい、保湿効果があったりとか冷え性とかにも効いたりとかもするみたいなん で, で女性の皆さんとかねぜひ使ってみてくださいこちらはその除塩素水と水道水を使い分けることもできるのでその掃除とかなんかはね、まあ、水道水の方でやって、まあ、除塩素水のをまを自分で体を洗うときに使えばあの長持ちするんじゃないかなと思いますそうですね、はい めちゃめちゃいいんで是非そしてこちらの物件以外にもエナセツさんたくさん物件をお持ちしてますのでこちら下の方のリンクから行ってみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさよなら